はいおはようございますラスカルでございます本日はですね珍しいものを注文させていただきましたというのもですね先日フォーリンデブハッシーさんが記事でね紹介していたものがとても気になってしまって即ねポチってしまったんですけれどもこちらのバトンピザっていうものなんですけど5種類あってそれをいいよ3本ずつですね計15本購入させていただきましたなのでね 今回の動画はこちらをいただいていきたいと思いますはいということで今ね全てのこのバトンピザを温めてまいりましたもうね香りがすさまじくいいお腹空いちゃったんで早速食べていきたいと思いますいただきますどれがどれだったか食べてみないとわからないので僕もちょっとね食べながら紹介していきたいと思いますまずね、これ 確かマルゲリータかなうん、うん、これうま のピザね、あの釜焼きのピザらしいんだけどこの独特のね香ばしさっていうのかなそれが、ね、めっちゃ香りいいめっ、うん、これ次なんだっけわかりませんあこれうまっこれこれなんだろうあんまり詳しくないんだよなうん これ多分あれだ。ジャンカルロってやつだ。うん、うん。ハム、ハムなのかなトリュフっぽい香りがするんだよね。うん。結構塩気の効いたハムで、ジャンクっぽいんだけど、トリュフの感じの香りで、めっちゃね、上品にはなってんの。難しい。うまい。 これかなうんうまうまトマトの酸味とブロッコリーが入ってるんですけどそのね甘みがねめっちゃうまいこれめっちゃうまい うまっ。うん。え<笑>続いてこちらですね。うん。これがねサルシッチャとほうれん草うのやつですね。 きソーセージサルシッチャとこれ、ね、ほうれん草の香りすごい合うあっでもなんか香草なのかなあとからね香りがふわってくるあこれ何本でも食べられるやつだうまっそしたら5種のうちの最後だねちょっとクワトロですねこれが。 うわ う, うんまだチーズの癖がめっちゃついんだけどこれが好き<笑>うまっ蜂蜜を垂らすのがおすすめって書いてあったんであとでねちょっと垂らしてみますそしたら絶対にピザと合うと思いますんでココラを。 最高にうまい<笑>めっちゃ合うこれはお酒だ絶対ちょっとこのあと用事があって飲めないので悲しい飲みたい<笑>うっ このブロッコリーのやつめっちゃうまいなうんうわ全部目<笑>それでねさっきちょっと測ったらだいたいね1本が 200g 前後の量なんですけど これ一本とね、サラダとかを買ったり作ったりして、お昼にとか、めっちゃおしゃれだし、すごいいいよね。一、まあ、本1000円なんで、普段のランチとかに比べればもしかしてちょっと高いかもしれないんですけど、こういう本格的なあのピザを使ってランチを食べたりとかしても、めちゃめちゃ一日がいい気分になると思います。ぜひお楽しみください。うん。これ家にストックしときて、うまっ。いいな、いつでもこれ食べれるの。 うん今食べてて気づいたんですけどお手軽でねスルスルいけるんだけどやっぱピザだから満腹感がすごい<笑>一本でね満足感も結構ありますね うん<笑>そしたらこのチーズのクワトロのやつに蜂蜜つつけてこれ絶対うまいやつだもん<笑><笑>いいようん うわ、ま、これうまいな、うん、<笑><笑>このね臭さと蜂蜜最高にうまいわめっちゃうまいわこれ。 うまっ一旦ねちょっとこれ冷めていき始めましたんで再度温めて熱々で食べていきたいと思いますシャしャ待ちを よ, よいしょよいしょっといってく、はいうん、いやあったまりました<笑>ついでに持ってきちゃいましたまンまル で, でございます<笑>うん マルゲリータは取っときたいからこれかなこれがね一番お酒に合う名前なんだっけ塩ハムのやつ温め直すと油が滴ってるも ん, んこれはもうダメだダメだ我慢できない うわこれはお酒だ。 焼く前のものを冷凍してあって焼いてもちもちなのは分かるんだけどもうすでに焼いてあるものを冷凍にしてもこんなもちもちなんだめっちゃすごいと思うんだけどこれ<笑>うんこれが熱い熱<笑><笑><あつ>い<笑><笑>うーん チーズいいわチーズがいい<笑>やっぱり最後は好きなものが残ってしまいました<笑>これがマルゲリータとあとクワトロですねでこれすごいのがさこう見てもらうと分かると思うんだけど端までソースぎっしりなんだよねこういうのがすごい嬉しいよね食べててうん端っこからうまいもん Amazon、でした<笑>しそしたら最後ですねデザートピザって感じで取っておきました<笑>ちょっとね次はメープルをかけてみようかな、うん、これ絶対うまい<笑><笑>、うん うんうまメイプルもねめっちゃうまいんだけど僕個人的にもおすすめの方に書いてあったはちみつの方が美味しいかも確かにうん最後ははちみつかな 美味しかったごちそうさまでしたはいということでねただいまバトンピザの方が全て食べ終わりました5種類ともねもう全部うまかった各種うまみとか、まあ、持ち味が違うんでねどれが一番いいっていうのを選びにくい食べた結果ね、まあ、正直どれも食べたいみたいなそんな感じでございます商品自体も解凍して温めてっていう本当に 手軽でで、すぐ食べられるもんなのでランチからディナーからいつでも楽しめますし5種類ね皆様の好きなように選べますんでぜひね気になる1本を買ってみて試してみてはいかがでしょうかはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね